世界は光と闇で分かれている世界でした光の使徒と闇の使徒はそれぞれ独自の存在権を持ちお互いにそれを犯すことも触れ合うこともありませんでしたしかし大陸歴1715年龍が遭空に舞い踊った日闇の王メディシスは突如 闇の軍団を率いて光の世界へと宣戦布告その戦争は全大陸を戦火に巻き込み100年もの間続きました光の世界の人々は最後まで抵抗を続け結局魔王メディシスの侵攻は失敗に終わりました聖魔神殿での最終決戦にて 光の王の捨て身の攻撃によりメディシスは倒れました再びこのような惨禍が起こらないよう当時の光の一族は絶対魔法人の力を使い力の限りを尽くして闇の一族を時空の果てに封印こうして全ての災いは終結しました 誰もが知っているおとぎ話ですしかしこれが真実なのでしょうか<音楽> いらっしゃいました。イリスメディシス殿下。ハチェット先生。恐れているのですか。お父上の誇り高き血を受け継いだあなたが。<笑>これがあなたの運命なのです。勇敢に立ち向かってください。我が神聖魔王よ。ハチェット先生。 我の召喚に応じいでよ古き闇の一族の勇士たちよ<音楽>このわしを倒しなさいその腰の天魔人がわしの魂により覚醒すれば。 あなたは魔王の名にふさわしい存在となります。我が闇の一族を導く神聖魔王よ、これが最後の試練です。どうしてどうして先生と戦わなければいけないのですかどうしてこの天魔神の覚醒に先生の魂が必要なのですか戦王のメディシス様が。 聖魔神殿でお亡くなりになった瞬間からすでに運命は決まっていましたあなたを養い教育しそして魂を捧げることこそがこのワシハチェットが存在する理由なのです犠牲になるために存在する人なんて誰もいない全ての命はこの世界を生きるために生まれてきた 先生がそう教えてくれましたよね占いには明確に示されていました天魔人の力を解放し召喚に応じることで我が一族が解放されると天魔人の力を解放するためにはその天魔人を覚醒へと導く闇の魂が必要ですこの絶望的な時空の果てに わしほどの純粋な闇の魂を持つ者は他にいませんまだ他の手段があるはずですアチャット先生が死んでしまったらどうやってみんなを引っ張っていけばイリス殿下あなたの成長を見届けてきたわしにはすでに準備が整っていることがわかるのです あなたはメルシス様にはない優しさをお持ちです。今後何であろうともその気持ちを忘れないでください。それこそが闇の一族を救う鍵です。 移動できる範囲はタタップしてリベレーター情報を書く私イリスの移動力は2だから1回の近距離移動で2マス移動できるよ RP を4ポイント消費して遠距離移動すれば最大4マスまで移動できるよタップしてリベレーター情報を閉じよう移動可能範囲を表す青いマス以外に赤色で表示されているマスもあるねここをタップすると RP を追加で2ポイント消費して 移動と同時に通常攻撃ができるのまずはハチェット先生が召喚した魔獣を先に倒して戦力を削ろう死さい闇の教えを聞き征服せよ 消費されるの前方の魔獣をタップして攻撃スキルを発動しよう他の練習とは一味違うってこと今度はこっちのスキルをタップして範囲攻撃スキルを打とう範囲攻撃スキルを選択して使用位置を指定するとダメージを与えられる範囲が赤枠で表示されるよこれならいけるはー 使用位置を指定して範囲攻撃スキルを発動しようマドロコシーンは嫌いなのすぐ終わらせてあげる闇の教えを聞きえっ行くぞわたさすがハチェッタ先生召喚魔獣ですら倒すのも大変 スキルを使ってもダメージが通らないなんてどうしたらハチェット先生を止められるの<笑>そうか天魔神<笑>試してみよう天魔神我を主と認めたまえ我が呼び声に応えよ攻撃スキルを受けたりスキルを発動すると CP が溜まっていくよ CP が最大まで溜まると奥義が発動できるようになるの。 タップで奥義を発動してカチェット先生を止めよう<笑><笑>魔王イリスがいる限り負けるわけないでしょ だな真の苦境に立たされた時やはり天魔神があなたに答えていましたハチェット先生わしの命を終わらせてください今後はいつも天魔神と共にありますハチェット先生嘘はやめてください天魔神と共に生きるなんて不可能です 天魔神は魂まで食らい尽くしますイリス殿下戦王が敗戦して以来我が闇の一族はこの時空の果てに封印されていますこの強大な封印を解くことができるのはあなたと完全覚醒した天魔神のみです天魔神は殿下の力を認めました とはわしの闇の魂を注ぎ込めば一時的に光の一族の封印を切り開き殿下を光の世界へと導いてくれるでしょう昔先生がおっしゃったように封印を破れるのはあくまで一時的なんですよね天魔神の力をもってしても地上へ送り込むのは一人か二人が限界なんじゃないですか ま、た一人二人を地上に送り込んだところで本当に闇の一族を救い出すことができるんですかそれは希望です今のまま何もしないわけにはいかないでしょう希望パチェット先生が犠牲になったから希望が生まれる私はそんなの信じません理解できないですわがままを言うのはおやめなさいイリス殿下 予言に従い天魔人の力を解放しなければこの時空の果てから離脱することはできませんこれが我々の唯一の希望なのですそんなちっぽけな希望のためにハチェット先生が犠牲にならないといけないなら私はそんなものはいりませんイリス殿下これはあなたの使命 メディシス様の娘としての運命です運命運命ってそればっかり天魔人の力を解放するのが運命だというのならアチェット先生の命を奪わなくても私が自分でその力を解放してみせます私にだって父上から受け継がれたとびっきり純粋な闇の魂があるんだから おやめなさい殿下それはいけません い, いえ分かってきました先生さっき言いましたよねこれが私の運命だって運命なら私がここで命を失うはずがありません殿下いい加減にしてくださいこれなら別にわがままじゃないですよね運命なら仕方ないですもんね ハチェット先生ダメですあなたの魂は違いますイリスデンカ なんだこれは一体ジョーカー感じました天魔神完全覚醒これはイリス殿下が自らの力で天魔神を覚醒させるとはそんなことあるはずが。 本当に不思議だ。もしやそれは殿下のお体にあのお方とは無関係でしょう。イリスお嬢様だからです<笑>そうだなもしかしたら我々の天気がようやく来たのかもしれんそうだなジョッカ。 どうぞ休養に専念してくださいすでに運命の歯車は回り始めましたこれからは私がイリスお嬢様を支え祝願を果たしますああ予言が当たったと言うなら我々が理想郷に帰る日も近いだろう の状況のはボスの予測通り持ってきたっすね数は6小規模な部隊だと思うっす6人かよし計画通りにこの辺りの地形を利用して撃退するぞその後、小道へ迂回してシャルテヤに向かうおおようやく満足に体を動かせそうか 獲物として追い詰められるよりカリウドの方が向いてるような気がするぜ<笑>ほらバートさんたら怖い顔してます戦闘ではくれぐれも気をつけてくださいねむやみに引きに突っ込むなんてあまりにも危険ですどれだけ危険だろうとミアがサポートしてくれるなら大丈夫だ いくらミヤが信頼できるからって自分の身も守れないようなやつを支援してたら自分まで危険にさらされるだろうが指示はちゃんと聞けうわっ怖えなはいはい冗談だってちゃんとボスの指示に従うさ安心してくれいまいち信用できないなミヤ、こいつがまた無茶してたら 無視していいぞ<笑>できるだけ皆さんをサポートできるよう頑張りますそれがミアの責務ですからわ<笑>かったよボスそろそろ見えるっすよぼちぼち準備始めますああ潮時だ命令通りに準備してくれ。 ウッドローそっちの丘上で待機しようその自慢のスリンガーと地形の高低差を利用して帝国軍に一発かましてやれ俺もウッドローに同行して同時にスキルで帝国軍のやつらに攻撃する移動と跳躍で高所に行って待ち伏せするぞここにコードが表示されている移動したい場所をタップすると その場所のの高度度も確認できるぞ一度のジャンプでどれだけの高さを登れるかはそのリベレーターの跳躍力によるんだタップしてリベレーター情報を確認しよう跳躍力が1なら1回のジャンプで1つ上の高度のマスまで登れるぞタップしてリベレーター情報を閉じよう問題ないなウッドロー了解っすよろしくお願いしますウッッドロをタップして 待ち伏せ場所まで移動させるんだよし今回も無事に生きて帰るっすよ決定をタップすると移動完了次は俺を待ち伏せ場所に移動させてくれ決定で移動完了だ問題の次は丘下で帝国軍を足止めするぞ帝国軍が防衛ラインを突破してしまったら 作戦は失敗だバート、お前は通路を塞いでくれ指定の位置に移動して、ZOC を利用して足止めしよう前方に敵がいる場合、移動可能範囲が制限されてしまう味方、それじゃあ頼むぞああ、ネズミ一匹通さないさ、任せとけバートを指定の位置まで移動させよう 決定をタップして通路を塞いでくれいいミアとダイナはバートの後ろで遊撃だ状況を見てバートと協力しろラジャーミア全身全霊で行きますよミアは私が守る安心してくれダイナミアだけじゃなくてバートも頼むとにかく今は帝国軍を素早く始末することだけ考えろ もう準備ができたっすからこっちが配置につき次第始められるっすよ<笑><笑>大した坂じゃないくせに登るとなると案外きついもんだな<笑>高い位置から低い位置にいる敵に攻撃すると高低差により攻撃力とクリティカル率に補正がかかり有利になるぞ逆に低い位置にいる時は できるだけ高い位置から攻撃を受けないように気をつけろまた高低差による攻撃の補正は物理攻撃にのみ影響する魔法攻撃には補正はかからないんだ代わりに魔法攻撃は地形の高度制限も受けない物理攻撃の場合は武器種により高度制限が存在する場合があるぞ つまり聡明な俺様はいち早くその法則に気づきまず高所を制することで ボ, ボス調子に乗ってる場合じゃないっすよこのままじゃバート兄貴が持ちこたえられないっすやっべすぐ行く に勝つ 問題ない問題な い, い, い, い俺が行くよっい っ, っていっていっていがていっていっていっていっていっ手いっていったいっていってっていっていっていっていっていっいていってていってい どにも知られていないはずですけどジョーステンさんがシャルテアへの支援を決めた時点でシャルテア防衛のため軍をよこすことは想定していたんだろう<笑>だがまさかここまで早く動くとはなそんなに派手な動きはしていないはずだが確かに軍隊って規模じゃないが ボスは何だってあの有名なショーエルシャス様だからな<笑>帝国一のショ首キンだ帝国でボスのことを知らない人なんていないんじゃないかそれはそうだが俺は目立つようなことなんて何もしてないだろう本当にそうなら 昨日みたいに街で女性をナンパしてその旦那が切れて追いかけてくるなんてことは起こらないはずだわ、ね、それはそう情報収集だ俺はただ住民から情報を得る最適な手段を取ろうとしただけで向こうが勝手に誤解しただけだこの旅の中でその誤解は何回目だ行ってみろ 本当に誤解だってのなあみやも何とか言ってくれよ出発してから現在まで個人から少女ので計17回すべて全誤解とは思えないですそしてその度に毎回みやが謝って反省しろはいごめんなさい うんウッドロさっきからずっと黙っているみたいだが何かあったのかああいやさっき帝国軍と戦ったじゃないっすか何かおかしいなと思ってさっきのは6人編成の舞台だったっすけど装備が少なく感じるんですよもしかしたら。 戦闘部隊じゃなくて窃盗部隊の可能性が地面に発信機やはり石膏かしかもこの気象は第四将軍率いる連隊一般兵じゃないぞウッドローこいつらが来た方向を警戒しろ あの煙は帝国軍の飛行魔装公兵っすこっちに来るっすクソ奴らに手を出すべきじゃなかったかだが飛行魔装公兵はこの地形では役に立たないはずだ昨日鉄道町の人から聞いた通りならこの辺りに古代の神殿があるはずだ確かこっちの方角だった ダメ元だがかけてみろ よ, よしお前ら俺に続いて向こうに走れ<笑>ここか街で聞いた古代の神殿ってのは かなり古そうだでもこの感じ妖精の森に似ているボス帝国軍が来る、ね、っボスを疑うわけじゃないんだがこんなところに撤退するとそのフのネズミじゃないの 本当にここで帝国軍を迎え撃つのかうるせえ俺の判断を疑うんじゃねえ今考えてんだよボスが動揺してるだとこりゃやべえかもな大丈夫です翔ならきっと何とかしてくれますからミアタイムさん 私を信じてくださいそしてショーのことも あ, ああバートさんとウッドローマンミヤネーはそう言うけどやっぱり不安なものは不安っすよボスかなり緊張してるみたいだが本当に大丈夫かやばい 完全つみだこんな場所でどうやって迎撃する古代の神殿ってのは隠れられる地下通路くらいあるんじゃないかと思ったが今日見てもそんなもんなさそうだぜ美少<笑>エルシャスんとかしろよな足<笑>元に召喚魔法陣 追手が来たぞあなたたちがシャルテアの援護に向かうと予想して鉄道町の東に石膏を送ったのだけど正解だったよねしかも帝国の最大の敵ショーエルシャスに会うなんて帝国軍 しかも皇帝直属の行為のボスこの状況どうするんすか指示が欲しいっすやばいっす反抗軍の皆さんショーエルシャスの身柄を引き渡しなさいそうすればあなたたちに被害は加えません<笑><笑>そう簡単に体調を渡すと思うか冷静になってください あなたたちの装備と人数では魔装工兵に勝つことはできません無駄な抵抗はただの自殺行為ですどうして私たちに選ばせるんですかそこまで言うのなら私たちを殺してしまえばよかったんじゃないですか皇帝陛下は人を殺すことを望んではいません皇帝ファリダーが殺しを望んでいない笑わせる オエルシャス貴様らの陛下が殺しを望まないってんなら北方大陸のこのむごい戦争は何なんだよすべての戦争を終わらせるための最後の戦争ですそのためにより大きな戦争を起こすってわけかあ<笑>なあ 俺の身柄を確保するとか言ってたかあんたにできるのか英国のルナリア四将軍の一人レニアンシャロン俺の足元の魔法陣をよく見ろわ<笑>が要求に応じ権限せよ売れる古代魔人よ我超エルシャスは 我がすべてと引き換えに今契約を結ばんこれは魔獣召喚呪文くそ、ダメか間違ってはないはずなんだがボス 冗談っすよねもしかしてマジなやつっすかうるせえなちょっとミスっただけだろあこれは強大な魔力の反応です <笑>ええもしかして成功したのか本当に来れちゃったここが人間の世界全然実感湧かないよ私たちのところとそっくりええですがここの空気は光に満たされています 人間の世界で間違いないでしょう。本当、やったねチョウ ー, カーあーマジで出てきたっすねあれがボスが召喚した悪魔おそらくなああえっと おまらは俺が召喚した悪魔で間違いないんだよなえ人間私たちがここに来たのは天魔人の力ですね人間からすれば召喚に応じて呼び出されたように見えるでしょう偶然ってこと ドワインはこれはこううまく利用してこの世界に溶け込みましょうオッケーあのお二人さんはいはい何すればいいのえあれ何か間違っちゃったなんかすごい驚いてるみたいだけど。 素直すぎなんです。逆に怪しまれてしまっているのではないでしょうか。え、ね、っ、んだくさ。そんなのいちいち気にしてらんないよ。ちょっと、そんな驚かないでよ。あなたが私たちを召喚したんでしょさっさと命令出してよ。あ あ, あ。そしたら。 あいつらを止めてくれ俺たちが出口に着くまで抑えてくれればいい了解行くよジョーカーコーのままにイリスお嬢さんこれが古代の悪魔嘘だ 今回はジョーカーも手伝ってくれるし気楽にいこっか油断は禁物です分かってるってウッドローバートお前らさっきの戦闘で消耗してるだろう指示があるまで待機だ俺が合図を出したら全力で目標地点まで駆け抜けろミエもお助けしますそうだそこの人ショウショーエルシャスだ 名前で呼べ見方なんてどうでもいいでしょそんなことより目標地点ってどこ<笑>あそこです目標地点が示されているるマスがあるのががあのかかりますか目標地点が存在する場合は勝利条件が変化しますからしっかり確認してくださいね「メニュー」をタップして勝利条件を確認しましょう「章が目標地点に到達する」 という勝利条件が出現しましまたこの場合翔以外のレベレーターを目標地点に移動させても勝利にはなりませんまた敗北条件には翔が撤退するという条件が出現しました翔の HP がゼロになってしまうと翔は戦場から撤退してしまいますその場合この戦闘に敗北してしまいます メニューは閉じて戦場に戻りましょう戦況をうまく判断してショを無事に目標地点まで導いてください生きて俺のことをショな何でもないどうやって突破しようかと悩んでいるだけだそうだ戦術指令があるじゃないか ターン終了時までに消費されなかった RP は TP に変換されるんだターン終了時に残っていた RP が少ないほど TP への変換効率は高くなるぞ戦術指令のゲージは全員共通だけどリベレーターにより戦術指令を使用する際の消費 TP は異なるんだ TP が溜まってきたら戦術指令を発動してみようタップで戦術指令を発動して 味方全員の士気を上げてくれ反撃の呪しを上げる時が来たないけどそういうことだから悪いけど倒されたよねこの女の子がショーエルシャスが召喚した悪魔どこからどう見ても人間じゃない 大丈夫大丈夫今だルトラバートダイナフメーション S 一気に突破し了 解, 了解 まずい出口を塞いで逃がしてはダメあなたの相手はこの私よそ見しないで な, なんてしつこい悪魔なの私に西洋人の力を使わせるなんて西洋人 マジのその剣がががしててるどんな下がりなさい、悪魔、えー、手がしびれてすぐ下がったから大丈夫だったけどあの剣危険すぎないイ リ, リスお嬢様先ほどの方達はすでに撤退しました私たちはこの世界のことを何も知りません ルについていくべきと考えます分かったここは引こう逃がさないで追いかけるわよみんなここまでにしましょうみんなもう限界みたいだからこの機会を逃すのはもったいないけど。 みんなが無事なのが一番大事だから、陛下なら理解してくださると思うから。それにしても、悪魔が持っていたあの剣、西洋人に強く反応していた。あれは一体。僕<笑><笑>もうだめす、ボス。<笑>ああ。 いくら戦えるっつってもこれ以上はさすがに無理だ<笑>ダイナさん大丈夫ですかこのままじゃまずいなミア通信魔法を頼む乗船に支援を要請したいわかりましたタップして召喚システムに入ろうああ 次からは正式な手順で要請するよう。オンに切るぜ、ボス。よし、増員の許可が下りたぞ。しかも今回は特別に、増員にかかる費用は、上司やが全額負担してくれるらしい。本当ですかよかったです。10連召喚で人員増強をしよう。確認を押すと。 召喚が始まるぞ。 第13部隊のウッドローン私はベリールナリア帝国の個人結婚第13部隊かまあ面倒事を起こさないなら別にアイシスと申します私のことを存じているかもしれませんが 哦, 哦，这个很大可以可是它是阿卡你是要讲多久讲完了<笑>还有 OK 好拜拜。 ハンコールに入ってくる。 ルナリア帝国組織第六部隊隊長よ。これからよろしく。え、这个是每一次第一次十抽一定是抽抽中这一支吗？好，其实我也不知道到底好不好，随便了。是否要重新招募？可以重新招募哦。 OK, 好在第一次进行游戏到手术的部分可以重直接重新再刷一次省下一堆时间还蛮不错的。官方都知道我们要干嘛。无限次。 就说到你爽为止怎么又是你。这次倒还好不好。拜尔。再说一次意我 我, 我, 我第 怎么都是你哈哈哈奥尔瑟雅，哎就是这只，那就。然后我们抽到这个奥尔瑟雅这个 s s r 的奶妈。呃真的是奶妈。米雅，好不然我们拼这个。 哦所瑟雅要在一个 SR 的米字好好 不, 好不是这样的两只奶吗我要三个 SR, 好好我們再來一次。好我要再次一次我要一次我ー一次我要一次我要となるコンペンが入手できるぞ。よし、増援も来たし、休要もできた。そろそろゼオに向かって出発しよう。 タップして召喚を終了しよう命拾いしたな今回ばかりはさすがにダメだと思ったぜミヤはションを信じてってずっと言ってましたよそりゃそうっすけど チャルペアに向かう準備をしないといけませんね先に進めててもらってもいいでしょうかミヤとショウは魔族のお二人と向かいますから気をつけてありがとうございます心配はいりません これはショウエルシャスパン・ルナリア帝国組織第13部隊の隊長だ。私はイリスこっちはジョーカー。はいお前らはマゾかマゾ人間は私たち闇の一族のことマゾ族って呼んでるのああ。 か、ま、かったまさか本当に召喚できちまうとは。しかも2人もいやなんでもない気にしないでくれ一つお聞きしたいことがありますおい今は大陸歴何年でしょうかジョーカー どうかしたんですか い, いえ何でもありません気になっただけです1915年ってことは聖戦が終結してから200年くらい<笑>えそういえば俺は何を捧げればいい 召喚に応じたんだ何らかの契約の印が必要なんじゃないのか契約の印なんそれは傭兵を雇う際に使用する契約書の類のものです 俺の命だってんなら断固拒否するぞ命人間の魂を契約のしるしとしてもらうって魔族ならよくあることじゃないのえなんで私たちが人間の魂なんか食べなきゃいけないのえ違うのかそんなこと 知能がない魔獣くらいしかしないけどまあいい話を戻そう印として何が欲しいんだじゃああなたにとって一番大切なものは何なっそれを契約の印にしよう命だけは渡さねえって言ったはずだが。 私だって魂なんか食わないって言ったけどわ<笑>かったよこれを持ってけこれはネックレスああチョーカー見てすごく綺麗水晶の中に 青い光みたいなものが入ってるけどええそうですねでもこれが本当に一番大切なものなの私が欲しいのはあなたの命よりも大切なものだからねああ命より大切だだから絶対になくすなよ ネックレスが命より大切なのああ神にでも誓おう俺は嘘はついてないうんもしお前がこのネックレスを壊したら俺は命を捨ててでもお前を殺すな、なにそれ自分が契約の印だって渡してきたんでしょ 中に魂が封印されていますえつまりこの青い光が魂の結晶ってことはいかすかにではありますが感じますそういうことならこの人が言っていたことは本当かもしれない小エルシャス うん、これが人間なの私たち一族を時空の果てに閉じ込めた人間ステータスとスキルを確認しよう編成を決める際は各リベレーターの属性ステータススキルの確認が大事だぞ属性には血水火風光 闇の6種類があってそれぞれ有利不利不の関係を持つんだリベレーターのステータスは9種類攻撃力には物理攻撃力力と魔法攻攻撃撃があるんだ攻撃するときはまずリベレーターの攻撃力と武器のダメージ係数を掛け合わせその計算結果を敵の防御力で割った値が最終ダメージになると。 リベレーターが持つスキルには固有のスキルと奥義戦術指令があるんだ気象を装備すると発動できるスキルが増えるぞリベレーターの固有のスキルだけでは足りない部分を補うことができるんだスキルをタップするとスキル情報が確認できるぞスキル情報からはスキルの名称 CD 消費するものの種類と消費量スキル説明文 射程などが確認できるぞ虫眼鏡のアイコンをタップすると通常攻撃やパッシブスキル気象を装備している場合は気象のパッシブスキルも確認できるんだリベレーター情報の説明は以上だ次はリベレーター一覧のフィルター機能について説明するぞここからは敵の属性に合わせて そのの戦場に適した属性のリベレータータを絞り込むことができるとこのボタンからは戦力順レアリティ順などに並び替えることができるんだ右側のまたもし自分の持つリベレーターの強さが信じられるならお任せボタンから指定した条件の最大戦力の部隊を自動で編成することもできるんだ最後にリベレーターの配置方法について説明するぞ。 リベレーターのアイコンを戦場の出撃バスまでドラッグするとその位置にリベレーターを出撃させることができるんだリベレーターのアイコンをタップした後に出撃バスをタップすることでも同様にリベレーターを出撃させることができるとこちらの切り替えボタンをタップすると捕まえた魔獣やサポーターを配置することができるんだ捕まえた魔獣やサポーターも出撃バスは 自身のリベレーターと共通になるぞリベレーターの参加可能人数は4人魔獣とサポーターは合わせて2人合計最大6人まで戦闘に出撃することができる切り替えボタンをタップしてリベレーター一覧に戻ろうそれじゃあこの戦場の敵に合わせて作戦準備を進めよう準備が完了したら出撃ボタンをタップして戦闘を開始だ 英国の追ってはっは巻いたずだシャルテアに急いで向かうぞシャルテア北方の雪原に位置する王国ですでも今は英国の侵略で危機に陥っているのですがえっとあなたはあすみません自己紹介を忘れていました 私はミヤランホルダー第13部隊のヒーラーですミヤランホルダーはいミアって呼んでくださいね私はイリスこっちはジョーカー以をお見知りおきをジョーカーさんの背中にあるのは翼ですか ええ、こちらは闇の一族で使われる魔装ムの一種で装着している間は素早く移動できるのなるほど闇の一族って本当に魔族なんでしょうか魔族っていうと大きな牙に2本の角が生えているイメージでした はお二人からは恐怖を感じませんでした<笑>えっえっとみや変なことを言ってしまいましたか先ほどおっしゃっていた帝国とはいったいどのようなものなのでしょうか帝国ですかえっと シャルテアを侵略して私たちを追ってくる組織ですルナリア帝国という同じ北方大陸の国だ政権円翼の使い手皇帝ファリダー主導のマソー帝国だ政権円翼ああ皇帝ファリダーは遥か昔に光の王が所持していた政権 遠慮を手に入れさらに錬金術の産物魔装甲の技術までも手にした魔装甲ってさっき戦ったあれかあれは使用者の力を数倍に引き上げる錬金装甲だ帝国のやつらが力をつけた最大の理由だな錬金装甲もしかして 光の王アーサーが使っていた錬金外装んあいや何でもないとりあえずこれからよろしくねアルテアに出発待ってくださいショーさっきの戦いで薬品を消耗してしまいましたもしよければ町で補充していきたいんですけど それに<笑><笑>どうした？フェニ、ベル、大丈夫か？しょういいですか？<笑>しょうがねえな。お前の言う通り、街で補給をしていこう。確かこのあたりにゼオとかいう町があったはずだん。何の音だろう？何が何の音だろうだ。 何も聞こえねえねぞギリスお嬢様この音は右側から聞こえてくるようですわかったそっちに向かおうおい待て勝手に行動するんじゃねえおいマジかよこの魔族ども全然いいこと聞かねえじゃねえか勝手なことするなっつったのによ予定していたルートから外れちまったぜ ワールドマップでは常に表示されている街やフィールド以外にもメインクエストの進行に伴いさまざまなストーリーイベントが発生するんだタップしてストーリーイベントに入るとクエスト情報が確認できるぞクエスト情報からは勝敗条件敵情報ドロップアイテムなどが確認できるクエストに挑戦するには AP が必要だ AP が足りない時は AP 回復アイテムや減少石で回復できるぞ今はイリスとジョーカーの後を追ってこのイベントクエストに挑戦するぞタップで出撃だこの人たち私たちの前で止まってどうしたんだろうつまり私たたちから物を見つむつもりってことええ。 どうやらそのようですなら逆にこの人たちに慰謝料を要求してもいいってことだよねよかったーまだ光の一族のお金持ってないし買い物とかどうしようかなって悩んでたから見つけたぞ勝手な行動するなっつってんだろ せっかく帝国軍を巻いたのにまた見つかったらショ待ってくださいほら人がたくさん去ってまた一きかよショ<笑> 心配はいいらないそうださっきは緊急事態だったから言い忘れてたが通常攻撃やスキル奥義で攻撃する時一定確率で魔獣を捕獲できる捕獲率は魔獣の残り HP やレアリティリベレーターと魔獣のレベルの差によって変化する俺たちに喧嘩を吹っかけてきたんだ遠慮はいらない全員捕まえろ 最初の難しいヤツらじゃなくてよかったなおいてめえら音が聞こえたからって急に走ってくないやめろ特にお前<笑>あんなとこに魔獣がいるなんて知らないもんそれに海なんて見たことないんだから気になって走っちゃうのにて当然でしょなんだそりゃ のもいいかげんにうわっ言葉遣いには気をつけてください。ジョーカーいいの確かにショーの言う通りだから次から気をつけるね<咳>それならいいんだそう 俺は話がわかる人間だからな行動する前にはちゃんと一言知らせるからボス状況が把握できたっすさっきの戦闘の音に引き寄せられて強力な魔獣が集まってきたみたいっす魔獣どもの大体の強さはわかるか今の俺たちでも勝てそうか ボス、それが正直今の状態では厳しいっすねここまでの戦闘でみんな多少は鍛えられたっすけどなるほど言いたいことは分かった<笑>本当はシャルティアに近づいてから使いたかったんだがな背に腹は変えられないか<笑>何それスワイプで拠点に入ろう タップでリベレーター強化システムに入ろうこちらに所持しているリベレーター一覧が表示されるタップでリベレーターの強化画面に移動するぞリベレーター強化画面ではリベレーターのレベル装備気象スキル突破などの強化が行えるんだリベレーターレベルは戦闘で手に入る経験値だけじゃなく 経験値アイテムを使用して一気に上げることもできるぞ経験値アイテムを使用してレベルを上げよううわボスこんな量の経験値アイテムどうやって手に入れたんすかまさかギルドの経費を全部おいおいおいちげえよこれはジョーセンからもらった配給品だ本当かマジだっての疑うなら に聞いてみろよへ光の一族も私たちと同じ方法でレベルアップするんだねそのようですねワールドマップに戻ろう連続でログイン途中でログイン日数が途切れてしまった場合はタップで。 贈り物を受け取った時はプレゼントはプレゼントはちょうどログインボーナスが届きましたのでまとめて受け取りましょう一括受領をタップして報酬を全て受け取ってください物資も受け取りましたし戻りましょうか<音声><音声> 好我们来第一次抽这个雷尼的主题招主題招募卡池拜托让我中雷尼如果我中雷尼了我就继续玩多玩了几天好不好 Go 好啊好啊好哦那先不要了先不玩好了有个难抽了好家知道吧很难抽了好好好 俺はミアと一緒に新人に町を案内する了解ボス行くぞルッドローちゃんに大なチちゃんとそれじゃあ俺たちも行こう え, えもしかして新人って私とジョーカーのことそれ以外に誰がいる他の奴らからすればお前らは新人だろう町民をタップして会話しよう 言われるかと思ってたのに何か依頼されたよはい町の人たちからの依頼はミアたちの重要な収入源なんですあなたたち反抗軍なんでしょ軍人なのに給料もらえないのウが言うには依頼を達成すれば町の人たちを助けられるんだからそれでいいらしいですからねあなたって意外と親切なんだ当然じゃないか なんって俺は反抗軍第13部隊 隊, 隊長ショーエルシャスそれに依頼をかなせば大抵は報酬をもらえる頃一石二鳥だーとも言ってましたね<笑> お, おいミアそのミアが最後に言ったのは冗談だからな冗談はははははハハ 今はこの依頼は拒否しようよし町の案内はこれくらいにしとくか宿に戻って休もうだいぶ遅くなっちまったな早めに休んだほうがいいぞ。 光の世界には昼しか存在しないのかと思ってた時空の果ては今から無限とも思える時間が過ぎただけの延長線上に過ぎません私たちの世界とこの世界には違いはありません不思議未来の果てから今に来たのにここは私たちの過去なんだね でも天魔神が時空を切り開いてくれたのに聖戦の終結から200年も後に来ちゃったのは何でなんだろう<笑>ジョーカーもし私たちが同胞を解放できたとしてそしたら時空の果ての未来の私たちはどうして時空の果てに閉じ込められてるの時間という概念は 簡単に説明できるものではありません。私たちが認識している時間の果てとは時間の原点なのかもしれません。なんだか複雑だね。いずれわかりますよ。あそうだ、ジョーカー。なんでしょう政権遠慮って。 父上が持っていた魔剣深淵と同等の力を持つ神器だったよねその通りです魔剣深淵の対となる光の剣です私たちがここに来れたのは天魔神が空間の一部を切り開く力を持っているから何か思いつきましたか天魔神が発揮できるのは 魔剣深淵の持つ力のごく一部そのごく一部の力だけでさえ時空の封印を一時的に引き裂いて私たちが人間界に来ることができたってことはもし時空の封印を引き裂いたのが魔剣深淵だったとしたら封印を永久的に解くことも可能なんじゃないかなええその可能性は高いです 炎翼は魔剣深淵と同等の力を持つつまりもし政権炎翼を手に入れることができたとしたらそうすれば一族のみんなをこの世界に返すこともできるんじゃないかな<笑>聖戦の後父上が持っていたはずの魔剣深淵の在りかは誰にもわからない 何一つ手がかりがない剣をやみくもに探すよりはありかがわかっている聖剣を狙うほうがいいはずルナリア帝国の皇帝ファリダーが持つ政権遠欲をしかし今までの情報からすると政権を奪うのは容易ではなさそうですねジョーカーはルナリア帝国の強さを心配してるの はいもし今朝交戦したのがただの兵士だとすれば非常に厄介ですふんここは慎重に計画を練ることをおすすめしますねえハチェット先生は言ってたよね私たちは運命に選ばれし者で闇の一族を理想郷へと導く存在だって。 はいつまり私がやり遂げたいことは必ず成功するってことじゃない運命に選ばれし者ってそういうことでしょそそうはおっしゃっていましたがよーし目標決まり皇帝が持つ政権円欲を奪ってくるあのイリスお嬢様 待っててね、ハチェット先生、一族のみんなイリスは絶対にみんなの願いを叶えてみせるから<笑>よし十分に休んだな。シャルテアに向けて出発だ